では時間になりましたので始めたいと思います、えー。シビックテックオンラインアカデミー第4回になります。えー、よろしくお願いします。パチパチ、はい。オンライン配信ですので、皆さんの拍手は心の中でしか聞こえないですけれども、えー、始めてまいりたいと思います、えー。シビックテックにまつわるいろんな話を、えー、オンラインで配信するオンラインアカデミーということで、えー、今日のゲストは、えー、下山さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。 よろししくお願いし ま, す、はいえー、後でまあとで自己紹介も兼ねてちょっと10分ぐらいお話しいただくんですけれども今日のテーマは、えー、EBPM というテーマになっています、えー、エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキングという何やら難しい言葉ですけれども証拠に基づいた政策決定をするということで、えー、それについてですね、えー、お話をいただきたいなというふうに思っています。 ええまずはですねええ島山さんからまあ自己紹介も兼ねて十分ぐらいレッチャーをいただいてからええいろいろ質問に入っていきたいなというふうに思っておりますそれではえ早速ですけれどもえ島山さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますはいえっ、ー、とですね私は今一般社団法人リンクデータというところでオープンデータの推進を進めていたりあとはまデータ活用をいろんな分野で進めてほしいと。 データフル活用社会になってほしいということで、活動しておりま す,、はいはい、あとすごい、何年ぐらいずっとそういう活動してるんでしっっけえとですねあのオープンデータを専門としてからは、どのくらいでしょう、4年か5年ぐらいですかね、はい、そんなにオープンデータに入ってからは長くないんですけれども、はい、リンクデータの方は、どれぐらいなリンクデータが2014年設立なので、もうすぐ5年ぐらいですか、ね。もうすぐ もうデータに関しては、はいろいろ。やっそうですね。あの自称データマニアを直す<笑><笑><笑>、はい。楽しみですね。ですね。はい、あの、もともと、あの関さんと出会った頃は、あの理化学研究所にいた頃でしたね、うん。そうでしたね。はい。あの、もともとの専門は生物学で、あの。もう全然プログラミングもやらないような分野で。あ、う、の、ん、実験系の生物学だったんです。 魚の体内リズムの研究とかをしてまして魚の体内リズム、はい、それはそれで興味深いですよね結構面白いんですよねあの生物って体内リズム24時間ぴったりになってないっていうのがありまして人間も実は25時間なんですよねーでなんで何で24時間で合ってくるかっていうと、はいはい、朝起きた時に光をこう浴びることで、はい、その光の信号が目から入ることでちゃんと24時間リセットされるっていう機構が はいはいはい、はい。そういうちょっと面白い生物の仕組みがありまして、はい、そのあたりをこう遺伝子レベルで調べていたという経験があります。<笑>なるほど、はい、そんなことをやってたんですね。はい。はい、元々はそんなことしました。はい<笑>はい。で、まあ現在はその、まあ、元々理化学研究所で、うん、そのデータをどうやって研究データを共有していこうかとか、もっとあの研究社間もそうですし、あとあの社会側にもどうやって、うん データを共有してもっと使ってもらえるかっていうあたりでちょっとデータを標準形式に変換して公開するっていう仕組みを作ってたんですけれどもその中でこうオープンデータの方面でもちょっと作ったサービスが使っていただけるようになったのでそこでちょっと別団体を立ち上げて、まあ、リンクデータとして活動しているっていいうそんな経緯がありりますねはい、ありがとうございます、はい、じゃあ早速、レクチャーの方ちょっとお願いします。そうですねはい 今日 の, あのテーマの EBPM なんですけれどもそもそもエビデンスっていうと皆さん何を思い浮かべますかねこう証拠っていうとこう刑事事件の証拠だったりとか、はい、まあなんでしょうね、まあ、日本語訳すると根拠なんですけども、はいはいまあ、これ特に科学的な根拠っていうふうに訳すのが正しいかなと思うんですね、はいはい、そうすると科学的って何だろうっていうことになると思うんですけどまああの、はい 科学ってその再現性を保証する役目が一番大きいと思っているんですね。はい、でその再現性っていうのはあの特定の要素と特定の条件が組み合わされたときに必ずこれが起こるっていうものをこうなんでしょうねそれをこう示していくようなことになるんですけれども、まあ、例えば水は100度で沸騰しますよね。まあこれはあの 水の温度 の, その 設, 定設定というか定義としてあの沸点を100度と決めたっていう温度の設定として決めたところがあるんですけれども、まあ、それが例えば山の上に行くともうちょっと低い80度ぐらいで沸騰したりします、ねはい、でその気圧が下がることによって水の沸騰する温度が下がるとか、まあ、特定の条件の時には誰がやってもそれも同じですよね。はいあの 私がやったときと関さんがやったときで違うっていうことはないですよね。水が100度以外飲んで沸騰するということあ、うん、そんな感じでその科学って再現性をこう示していくような役割を持っていて、うん、でそうする科学的な根拠っていうとその特定の要素と特定の条件が組み合わされたときにそれが必ず確実に起こるっていうことを、まあ、保証できる必要があるんですよね。はい、でそそののためにその EBPM というのはそういった科学的な根拠を政策立案の分野でもちゃんと取り入れていこうという話なんです、ね。なるほど、はいですねで。この辺からちょっと画面共有をしながらご説明をしたいと思うんですけれども政策分野でその科学的な根拠を示そうと思ったときに難しいのがですねあの 結構、よく実施してその実施前後でこれだけ、うん、例えばある指標が大きくなったので効果がありましたとかそういうふうに言われることありますよね。はい、例えばあのオレオレ詐欺を減らすためにチラシを配ってその地域での詐欺が減りましたとかいう時に、うんまあ、本当にそのチラシを配った効果があったのか、うんうん、それとも例えばそこでの犯罪グループが単純に 一斉摘発されたから減っただけとか、他の要素の影響が排除できないっていう部分があるんですよね。で、そうすると、このまあビフォーアフターデータでだけだと根拠としては弱いっていうことになってくるんですよね。特にですね。ちょっと戻りつつと。 そうですね。あのよく私データ分析の解説とかする時に説明している内容でこの相関があれば必ず因果関係があるかとそうじゃないっていう例をよく説明をしているんですよ、うんまあまあ。こちらにいらっしゃる皆さんなら知っていることだと思うんですけれども念のためちょっとおさらいしていくと、まあ、相関っていうのはこの2つの事象が 密接に関わっていて、一方が変化するとそれに連れてた方も変化するっていうようなものですよね。まあ、それで一方が大きくなるともう一個が大きくなる、線の相関で、もう一個が大きくなるともう一方小さくなるっていうのが負の相関ですね。うん、まあ、よくあるのがあのアイスクリームの売り上げと気温の関係とかで、気温が高くなるほどアイスクリームの売り上げが増えるとかあります。はい、それが線の相関で、はい、まあ、例えばあとは負の相関の例だと気温が 低くなるるほどホット飲料の売り上げが増えるとか、うんうん、それがまあ負の相関としてよく出てくるやつですね。うんうん、ともあるんですけれどもこれでちょっと相関分析で気をつけなきゃいけないのがですね例えばこういう例があるんですよね。このアイスクリームの売り上げと溺死者の数に相関があったと。うんうん、でアイスクリームの売り上げ増えている時に溺れる人も増えている。そうするとアイスが売れることで溺死者が増えているのかとかいう 議論になってしまうんですけれども、はい、これはそうではなくて、うんうん、共通の要因として気温ののの上昇といいううもががあったので、で相関が出てくるというパターンなんですねで。これが、まあ、この例だと明らかなので、うんうん、まさかそんな極端に結びつける人いないと思うんですけど因果関係を。ただ政策の分野ではよくこういうことがあってそのじゃあアイスは危険な食べ物だから禁止すべきだみたいなそういう極端な議論になってしまうことがある。うんうん で他にもです、ねこのまあ、因果関係が相関があっても因果関係がないケースってたくさんあるのでちょっと4パターンぐらいちょっと解説していくとですね、はいまあ、この今のアイスクリームのパターンこれが共通の要因がある行楽と呼ばれるパターンですね、うんうん、A と B の間に直接的な関係がないのにその別の要素 C が影響を与えているという状態 で,、うんうん、でこれ、まあ、例としてもう1個挙げると。 コーヒーを飲む量と心筋梗塞の発症率というものに性の相関があったんですね、はい、で、そうするとコーヒーをたくさん飲む人は心筋梗塞になりやすいのかとか思ってしまうんですけれども、うん、そうではなくてこれなんか共通の要因って思いつきそうですかコーヒーと心 筋, 筋梗塞これ実はですね、はい、このコーヒーをよく飲む人は性の習慣もあったと思って<笑> でここで、はい、あの相関が出てしまうっていうパターンなんですよね、はい、実際の原因は喫煙だったのにコーヒーをよく飲むことと喫煙っていう習慣あの一緒にセットで行っている人が多かったということはいはいはいっていうこともあるんですよね。でこれが一つ気をつけるパターンであと、まあ、4つある中の2つ目なんですけれども、うんまあ、因果関係の方向は逆っていう場合もあるんですよね。 この相関分析をするときって時間の前後関係が見えないので、はい、あのどっちあの実は A によって B が起こされると思っていたら逆だったとっいうパターンがあるんです、はい、でこれも実際の例を見てみると、まあ、これは結構あの明らかな例だと思うんですけども、まあ、事故の発生件数と注意喚起の看板の設置数には性の相関があると。はいで さすがに看板を設置したことで事故が発生するようになったとは考えないと思うんですよね。ただ、相関分析ではどちらの可能性も出てくる、こういうパターンもありますなるほど、はい。そして3つ目なんですけれども、これちょっと説明、なかなか難しいんですが あ, のあらかじめ分析対象がこう偏った形で選ばれちゃってたというパターンですね。でこれはですねよく 出ててくる例としてはあの試験で実技試験と学力試験 の, あのペーパーテスト の,、うん、その合算点で合否判定が出るとかいう場合あると思うんですけれども、はい、その場合に合格者の実技の点数と学力試験の点数で、うん、こう相関分析をすると負の相関が出るっていうパターンがあるんです。うんうんうん、でこれはあらかじめ合格者っていう風に その全体のデータから一部だけ選ばれてしまっているので実際の相関はなくても相関が出てしまうなてがまういパターンがありますなるほど、はい、そして4つ目がです、ね、あの全く偶然というのもあるんです<笑>で、これも面白い例がありましてあのプールにおける溺死者数とニコラス・ケイジの映画出演数に、はい、こう性の相関ばっちり出るっるという例がありまして。お <笑>コラスケージ映画にいっぱい出ると人が死ぬとかそんなことがあるはずないので、はい。そうですね、はい、<笑>という、偶然出てしまう場合もあるのでなので、このビフォーアフターデータだけで施策 の, の効果を言うのは難しいということになるんですでそうすると、ですねじゃあ、の他の影響のあの他の要因を排除することができないか。 っていう風に発想がいくと思うんです。はい、で、そうすると実はあの手法として今効果的だと言われているのが、このランダム化比較試験というものですね。うん、はいこれはですね。あの皆さんも理科の実験とかでやったことあるかなと思うんです。けれども、うん、こう実際に何か効果を調べたいものと。と、うん、あとは何もその？ そのなんでしょう処置を行わない群その2つ用意して実験群と対象群を用意してそれでその結果指標を比べてみて差があったら効果があったと言えるという方法ですね。なるほど。はい、でこれはですね、もともと臨床医療の分野で使われていた方法 で, でこれが EBPM の。NBPM のあのあの 施策のもとにもここあの医療での治験って生かされているんですね。うんうんうん、これもあの医療で治験とかを行うとき、新しい薬の効果を確かめるときとかによく使われている手法でで、これポイントはこの対象をハンダムにグルーピングすることで、うん、この処置を行ったか行わないかの差だけがうまく見れるようになるんですよね、うんうん。他の要素を統計的にこう均一にできるという。 効果がありましてでこれで差を比較することで実際に効果があったと言えるとなるほど効果があるかないかを入れるってことなんですね。これもちょっと具体例がです ね, あそうですねちょっとこれは一回飛ばしましてあの具体的に RCT ってあの、まあ、ランダム化比較試験ですねこれ行われた例としてはあの国内でもあるんですけれども この葉山町で放置ごみを削減するという施策がこう行われたんですね、これの実証実験の例なんですけれども、あの葉山町って日本で3番目にゼロ・ウェイスト政策というものが実施されて、ただ、あのその資源のごみの回収ステーションで放置ごみが減らないっていう問題があったんですね。でそこであの2つ施策を考えて それぞれの効果を比較するためにこのランダム化比較試験を使っ作ったんです実証したとでここで行われたのはあの対象のステーション160箇所についてそれぞれランダムにグルーピング化して、まあ、50数個ぐらいずつに分けてで1つのグループはチラシを配布するという対策をしたと2つ目のグループは看板を掲載するという対策を行った で3つ目のグループでは対策をしないっていうふうに実施したんですねで。そうすると対策1のチラシ配布と対策なしのグループでは特に放置ごみの数に差はなかったんですね。ただその対策2と対策2の看板を掲載するっていう施策を行ったグループと対策なしのグループで比較すると看板を掲載した方が 15% 放置ごみを多く削減できたということでこれを全長展開したという、はい、そんなけ結果があったんですね、うん、ここでですね元の報告資料をちょっと見ていくとですねあの、まあ、実際、まあ、ここの資料の、まあ、黄色い看板あると思うんですけどこんな感じで今日の収集は終了しましたっていう感じで経済を掲載をするという施策だったんですね、うん、でそうすると対策なしに比べて放置ごみ もちごみの発生率がこう 15% 削減できたということでこのランダム化比較試験のいいところは、うん、あの結果を見てわかりやすいんですね、うんうんうんはい、それも一つメリットであるんですねであとはですねあのいいなと思ったのがこの葉山町の担当の方のコメントもあるんですけれども、はいまあ、これまで実証試験やってもあの地区にはま あ, あの人がいるからとかなんか <笑>俗人的な要素がどうしてもそれでも排除できなかったとでただこの今回みたいにあの、まあ、科学的な根拠として示すとそうすると前兆的な展開もやりやすかったっていう効果があったんですよね、はい、このような形でですねあの政策作によってはこのランダム化比較試験を取り入れてみるっていうのは一つ うんうん、あちゃんと根拠として強いものが作れるということになりますでちなみに今出しているスライドはですね、はい、あのエビデンスにもその確からしさとかそのエビデンスとしての強さにこうレベルがありまして、うん、でこれがもともとはあのエビデンスに基づく医療 EBM っていうものから出てきてる階層なんですけど。うんでまああの これの 1A、1B に位置付けられているのが、まあ、ランダム化比較試験ですね。この 1A で書いてあるのはメタアナリストって書いてあるんですけれども、複数のランダム化比較試験が行われて、その実証されたものほど、まあ、エビデンスレベルとして一番高いということになるんですよね。ちなみに先ほどのビフォーアフターだけのデータは、ここの階層でいうと、まあ、3番目に当たりますね。この ブルーの3番に当たりますす結構下の方なんですねはいまあエビデンスあっても、うん、そのレベル分けというものがあるので、まあ、それをちょっとエビデンスとして本当に強いかっていう意識しなきゃいけないということになりますね、うんうんうんまあ、特にあの4番目一番低いとされているのが専門家の報告や経威者の<笑><笑>、はいなるほどね、まあただ実際は結構それがまかい通ってしまう部分は多いですよね、うん、何々先生が言ってたからとか何々さんが言ってるからきっと確かなとか、うん。うんうん でそのまあ、データが上がってきたからといってそれが全部エビデンスとして使えるかというと実はそのどうやってデータが取られたかとかその性質によってそのエビデンスとしては強さが違うのでそれはちょっと意識していく必要があるということになりますね。 時間もう10分ぐらい経っちゃいましたね。はい。はい であとはちょっと話の流れでいくつか資料をご紹介しながらっていう感じで進めてもよろしいでしょうかね。そうですね。せっかくなんで皆さんもおりますし、はいえーとはい、参加されている皆さん、えー、今日は今は何人かというと30人もいますね。ああ、えー、すごい、たくさんいる。最高の<笑>参加者です。皆さんありがとうございます。途中から入ってきた方もいらっしゃると思いますけれども、えー、簡単に EBPM とは何かみたいな話と、えー そのおと落ちやすい落とし穴というか、ビフォーアフターだけ、えー、の比較で制策が正しいかどうかは言えるわけじゃないよというふうなことを、えー、簡単に説明していただきました。あと、エビデンスの強さには階層があるよというようなところまで、えー、お話をいただいているというところです。はい、あの議事録簡単なメモをでで、すすね、ハック MD のの方に書いておりますので えー、後から遅れてきた方はそちらを見ていただいてもいいかなと思います。えー、ちなみにですね、えー、コメントで、えー、ぜひですね、のの Zoom のコメントの方からですね、ぜひ、あのー、質問とか感想とか、えー、いただければ、えー、随時拾ってまいりますので、よろしくお願いします。はいでえー、っと、えー ここにコメントが早速入ってます。あ、フイスブックに質問コメントしますが大丈夫ですかとありますね。こちらにも確かにありましたね。はい。はいえー、すみません。えっ、ー、と、こっちに書いていただいた方が、大口さん、すみません。こちらに書いていただいたほあが拾いやすいかもしれない。 ごめんなさい、えー、先にこっちのそのいける相互関係を出す際に時間以外に比較するための軸ってありますかという質問があります。時間以外に時間えっ、ー、と、まあこ、それは実際にこう試してみてみたいなことで す, ねですかね。時間以外、ああ、なるほど。今出した例だとその、モニタリングして、その、 試作の効果をその一定期間置いたときゴミが減るか減らないかみたいなところで見たということで時間ということですかね。うん、えっ、ー、とですね。ですかねはい。ビフォーアフターとか。うんうん、そうですね。あの他のそのランダム化比較試験が行われた例だとですね。うん、あのアメリカ アメリカが EBPM すごく進んでましてもともと EBPM という言葉もアメリカから出てきたんですがそこの例でですねえー、っと資料あったかなあの節電をしてもらうにはどんな方法が一番こう効果的かというところでですねやった事例があるんですよね。 これも結局、時間軸というかあの一定期間でその試作を実施してその上で効果を見るということにはなるんですけれども、まあ、これ、ちょっとおもしろいなので少し資料をまたお見せしますね。勉強 あそうか、デスクトップにすればこのままいけるんですね。これって今、なんか米国事例、エネルギーレポート、はいではいあの。結果から言うと、ですね、一番効果が高かったのがあの、お隣はこんなに節電してますよってレポートを示すことだったと。<笑><笑> あのどんなことが行われたかというと、まあ、いろんな形でこう節電をしてもらうための方法として、うん、レポートでその周囲の世帯のエネルギー消費量と比較をこう出すという方法と、うんまあ、あとはあの純粋に節電をお願いするとか環境に配慮しましょうとかこんな感じで4つぐらいちょっと言い方を変えてみたんですよね。うん で、その中で一番効果があったのがご近所さんはすでにやっていますっていう言い方でレポートを送るという手法だったこと。はい、でこれもですねあのレポートの中にはかなりその行動学的な知見が生かされていてあのよくですね、その周囲との比較であのもちろん周囲よりも節電できてないってなったら焦って節電すると思うんですけれども。その 節電収入もできているって言ってしまうとそうするとじゃあもうやんなくていいやっていうちょっと負の効果がありそうじゃないですか。はい、でそれを防ぐためにちゃんとあのでしょう、ね、この社会的にどれぐらい あ, のあなたが節電することでどのぐらい全体的にあの何ドル削減できてるかとかですね、はいその 節電を継続しようとか、さらに節電を頑張ろうって話せるような、ワーク的な知見をかなり取り込んだ形になってたりするんですうんなるほど。ちょっとあの先ほどのご質問の回答がずれてしまったかもしれないですけその RCT をやるには、なんかやってみないといけないっていうことですかね。うんそうですねはい あはい大丈夫で す, かあ、はい、大丈夫ですちょっと落としあとはですね RCT、はい、あの特にエンジニアの皆さんには馴染みが あ, のあると思うのが AB テストにかなり近いんですよね AB テストってよくあのアプリとかサービス配信している場合に、うん、何か新しい機能を、まあ、配信したいときに、はいはい、こうちょっとユーザーをこう ログイン ID とかあとはあの配信地域とかで変えてで、ちょっと A パターンと B パターンをこう配信しておいてどっちが例えばリーダー数率がかかったかとかあの継続してあの商品の購入が高くなったかとかそれを見ていくような形なんですけれどもその辺りだと結構そのシビックテックの中でもやったことある方多いと思うんですよね。うん、そうですねなので一番取りやすいのは例えばあの行政 の, あの公式サイトを うん、何か新しい機能をつけるとかで、そういう時にちゃんと AB テストを行って、それでこの指標をちゃんと見た時に効果があったので、こちらの施策を使いますとか、そういうところから取り入れていくと分かりやすいんじゃないかなというのはあります。 えー、ともう一つ質問が来ていて、うん、ランダム化比較試験は有料でどんどんやってほしいものだと思うんですが使わない方がいい場合などあるのででしょうかとあそうかそすねあの実際、ちょっと向いている、はい、ランダム化比較試験に向いている施策と向いていない施策ってあると思いまして、うんうんうん、あの特にですね あ, のある程度こうモニタリングして見ていかないといけないので、うん、例えば効果がすぐに出ないような 施策だと難しいかな。はいはい、例えば、ですね、これまでちょっと話題に出たのは子どもの貧困対策とかだと、はいうん、だいぶちょっともう2、3年とかでもちょっと無理ですね、まあ、5年とかトラッキングしないといけなかったり、はいはいはいまあ、あとはの健康とかもそうですよね、うんうんうん、実際に健康に効果があったかとか見ていくには、うんうん、かなり、まあ、期間を見なきゃいけなかったり。うんうん そうすると、ちょっと行政の中の施策として RCT を取り入れるのはなかなか難しい場合があるので研究機関と協力するとかあとはそのまああの先ほどのエビデンスレベルの回数はあったんですけれどもエビデンスレベルとしては低くてもエビデンスがないよりはずっといいのでそ の, まああ の, のレベル感 は, は, は, は意識しつつもその根拠はちゃんと出していくっていう考え方もありますよね。 えー、とアメリカの事例で、です、ね、また、まあ、アメリカの事例なんですけれども、はいあの、エビデンスレベルに応じて助成金を配分するっていうことが結構行われているんですね。ほで、その階層性、はい、なんだっけなあの、まあ、要は例えば、ある、そうですね、子どもの教育のための、うんまあ、教育効果が高い施策はどれかとかいうときに、 まあ、いろいろ助成金の申請でいろんの団体からまあ申請が来るんですけれどもその時にのその施策の根拠としているそのエビデンスのレベルに応じて、うん、レベルが高いほど高い資金が配分されるという形で使われてたりするす、うん、ただそこの工夫としてはあの必ずしもあの高いエビデンスでなくても助成金を受けられるんですね。はい、階層があるので 高いエビデンスが示せたもの用の助成金と、あとはエビデンスがなくても、あのまあ、チャレンジしてみたい枠みたいな感じで、な、うん、なるほどなるほほどど、はい、そういうふうにあの、まあ、やっぱりなかなか施策によってはエビデンスを示すことがそもそも難しいっていうのもあるので、うんうんうんうん、そういったところでもちゃんとあの拾えるようにというか、そういったあのチャレンジ枠も設けておくことで、こ, うまあ、これから高いエビデンスを出していくなり。うんうんうん できるようにっていう配慮があったりしますね。なので、あの必ずしもランダム比較試験使わなきゃいけないというわけではないです。はい。はい、なるほど。ありがとうございます。じゃあ、えーとまあ、確かに効果がすぐに出ないようなものには向いてないよねということでしたね。はい、ありがとうございます。他にも皆さん、はい、質問などありましたらぜひお願いします。あと、えー、とそもそももともとあった 僕もすごい興味あるんですけどそもそも複雑な社会において政策のエビデンスを示すなんて可能なのかっていう下山さん自身がちょっとあそうですねっしゃってますけどそれでちょっと、うん、あのエビデンスを示す方法としてっていう話で、うんうん、その何だか比較試験でで、ねはい、の話もともとあるデータをもとに考えるんじゃなくてうもう試してやってみるっていう方法があるよと。 そうですね会として出していただいたといことです ね, ですね、はいはい、ちなみにですね、はい、まあこれなんでその複雑な社会の中にも適用できるかっていうところでですね、はい、ちょっとあのランダム化比試験の詳しいちょっと話をちょっと一枚だけスライド説明させていただけますかねはい、はいえー、っねねえっとですねこちらですねあとですねまあこれあの ランダム化っていうのがすごく大きいポイントなんですよね。うん、その。なんでしょうね。例えば。その医学の分野だと、臨床医学の分野だと、その薬の効果を試すためによく使われるんですが。あ、うん、の、こういろんな工夫がされてまして、まず患者さんって結構年齢も性別も、あと病気のステージもいろいろ違ってたりしますよね。はい。生活習慣とか。 その中で全く同じ人って用意できればそれは実験できるんですけれども、はい、それができないのでこう集団としてグループで分けた時に、うん、集団として性質が同じになっていればいいという考え方なんですよね。はいなるほどはい、でそうすることであの年齢とか生活習慣とかそういうもの の, あの影響を極力排除することができると。うんうん、で特にですねこの ここのスライドの4番の冒険化っていうものが結構重要で、はい、その新薬の場合でもその治験を受ける人はどっちがその本当に、うん、あの実験群と対照群どっちかってわからないんですよね。うんうんうん、あのよくプラシーボ効果っていう話を聞くと思うんですけれども、はい、あれはあの元々治験で使うあの偽薬偽の薬って言って、うんうんうん、成分が実際入っていないものを 飲むんですよねであの薬を飲んだっていうこと自体でなんとなくこう治った気がしてしまうっていう効果を実際証明されていて、はいはい、その効果を排除するためにその実際に飲むっていうことをするんですけれどもでここで重要なのがあのそれを投薬するお医者さんも薬薬がかかか本物の薬か分からないですよね、うんうんうんうん、これはうまくその実験をデザインすることで。 実際に患者さんにこう飲ませる人がわからないようにしておくっていう工夫がされてまして、はいはい、そうしないと結構、まあ、計測する時ってどうしても人の主観入ってしまうことあると思うんですよね。はいはい、この薬の効果があってほしいと思うとちょっとあのなんとなくこうお医者さんが飲ませる時に患者さんに声をかける時のちょっと態度を変えてしまったりとかそういう可能性があるのでそれでまあ猛犬化という処理も行う。 なるほど。はい、じゃあ実際にやろうとした時にはこの四つは気をつけないと、はい。ちゃんとした結果じゃない場合が出、そうですね。はい。ここがあのランダム化比較試験に取り入れる時のポイントになりますね。はいいすはい、なるほど。わかりました。ありがとうございます。はい。あまた何か来てますね。はい。えー、他の質問が。 政治的な背景とかで EBPM のふりして知らないうちに PBEM <笑>、<笑>なるほど、ポリシーベースと、ねうん、ポリシーベースとでエビデンスを作ると、はい<笑>えー、行政にありがちな状 況, 状況になり得る気もするということですね。うん、どういうふうに進めるのがいいか、うん、あの確かにここ重要な視点ですね。はい、どうやって進めるのが良いんでしょうかと。<笑>そうですね、はい、確かにあの まあ、実際にポリシーベース の,、うん、あの元々もともと結果があって、はい、それに都合のいいデータを持ってくるって、まあ、できちゃうんですよね。うんうん、そうですね、はい、で実際にあの研究現場でもこういうことがないとは言い切れないんですよね。うんうん、あの予算を獲得したりとか、はい、あとまあいろんな 組, 組織内での余裕で、はいまあ、私ももともと理系にいたので余裕も、はい<笑>ねね、<笑>ありましたね。はいまあ、ただあの まあ、ここだから話しちゃうんですけど例 の,、うん、そのスタッフ細胞の事件も、うん、ある意味コミュニティとしては健全だったと思ってまして、うん、あの確かに、まあ、結果研究不正だったかどうかって、ま、私はちょっと言い切れないんですがただ同じその科学コミュニティの中からちょっとデータがおかしいんじゃないかっていう声が上がってそれで検証の実験をする人たちも現れて、はい、そ, れでその結果的に、まあ、論文を取り下げることになったということで、はいはい、そのあれがもし そのままま論文が通ってしまっててし、うんうん、そうすると多分実際にじゃあ実証試験をやろうとか、うんうん、導入していこうとかでどんどん予算がついてっていうことになってたと思うんですよね。うんはいはい、でそうなる前にちゃんと全体のサイエンティストのコミュニティとしてはちゃんと機能していったそで重要になったのがあの、まあ、論文ってちゃんとこういう材料とこういう手段を用いてこれを行ったところこうなりました。 っていうものがあのこと、細かに書いてあるので、はい、それで他の人も検証ができるんですよね。うんうんなので、あの検証可能にしておくというのが一つおとしてあると思うんですね。なるほど。はいで、例えばまあ、これ pbm かもなって思った時に、あのちゃんとデータが示されていれば、うんうんうん、そのデータを検証することができるんですよね、はいはいはい。そうすると、これは明らかに偏っているんじゃないかとか。この手法では？ 不十分なんじゃないいかとか、と、まあ、そういった視のでそもそもその根拠とするデータを出してない時にはもうあの出させるしかないですね、うんうんうんうん。となるとあれですね、うん、もう自治体の中一つの閉じた自治体の中だけではなくてちゃんと そ, のそれを発表する場とか検証する横串のコミュニティみたいなそういったものが。うん えー、あれば、あのある自治体でそのこう捏造みたいなことがあったとしても、えー、ちゃんとこうけん比較検証することで、えー、まあを検証することでその正しいか正しくないかっていうのを他の人の目線でもあの判定できるようになるよねっていうことですね、うんうん。そうですね。はい、そういった意味でもオープンデータはすごく重要な役割を果たすだろうと思ってます。はい。 ですね、特にですね最近ちょっと聞いた話ではあの製薬会社さんがこう、うん、最近こう、製薬会社さんで MR さん、はい、薬の営業する人はですね、うん、薬を売るだけじゃなくて、うん、ちゃんと地域での医療の状況を分かっていて、はい、お医者さんにアドバイスできる必要があるというポジションになってきているんです。よねね、うん、その時にです、ね その自社データだけで今後この地域ではこんな状況になりますっていうと、うんまあ、お前のところにすごいいいデータを出してるんじゃないかとか言われてしまうのでお な, るほどなのでオーープンデータあ使いたいたという話がありますうそうすることでその公平性のあるみんなが手に入るデータなのでそれをもとにいろいろ議論ができるとすごく公平な議論ができると、うんはい なんかあの先日、データホライズンさんの話を聞きまして、うんえっと、データホライズンさんも結構いろんなその薬のデータとか、あと治療行為のデータとか、あと病気のデータベースみたいなものをいっぱい集めて分析をして、うん、で医療費削減に貢献するみたいなことをやられていて、あのそういった話にも近いなと思いました。はい。はい、えー、ありがとうございます。 で、えーと、実際にそのあの島あ、島山さんはコ、あのードフォージャパンのデータアカデミーの、うんえー、取り組みでもいろんな自治体に行ったりしてると思うんですけど、はい、実際、その行政の中で実際に進めていくにあたって、えー、どういうハードルがあるとか感じますか。もしくはハードルがないのか えー、そうですね、あのー今回ですね、うん、今年度総務省の行政評価局の方のお仕事もちょっと受けておりまして、はいうん、特に行政評価の部分で EBT も入れていこうっていうことをしたいそうなんですね、はい、ただまずデータが揃わない状況で、うん 何を言ってなるほど。はい、でですね、まあ、結局その e d p m 進めようと思ったら、うん、ちゃんと定量的な指標で対象をこう観測できないといけないわけですよね。海外の事例だと過去の統計データを使ってうまくその RCT を行ったのと同等の状況のデータを持ってきて、うんうん、それで 根拠ととすするるかももでできてるんですけれどもただあの分析可能なデータの蓄積もないうちになかなかそれは難し い,、はいは い, はいはい、なので、まあ、これからデータちゃんと、うん、分析の用途を考えながらきちんと取っていくっていうことをする必要がありますで、まあ、そこから結構話をしていたりはするんですけれどもあともう一つはその定量的なデータで見るっていうところで だから定性的な部分はどう見ていけばいいのかって課題が出てくると思うんですが、うんうんうん、データアカデミーの中でも特に重要だと思っているのがその定性的な効果は定量的な効果に分解して見ていくっていうものでこれもちょっと資料があるのでちょっとだけお見せしていて、うん、おぜひちょうどですねあの加古川氏さん の, んあの、はい、研修で、はいはい その指標をですね、実際に作ってみようっていうのをやったんですよね。<笑>ですね。あ、画面共有しなかったです<笑>あのー、よく説明に使っているのがですね。はい。東洋経済さんの住みよさランキングってありますよね。はいはいはい、で、これ。 あのよくデータを見ていくとですねどうやって出しているのかなって見るとですね、はい、なんかあの住みやすさっていうものを分解して見ていってるんです、ね、安心度とか利便度とか快適度とかでそれをさらに分解していくとそれぞれ統計データでちゃんと定量化できる、はい、作ってあるんです、ね、でこの考え方はすごく重要だと思ってまして。 よく住みやすさを図ろうって言うとじゃあ、市民満足度調査から取ってこようとか、はいはいまあ、アンケートでとかいう形になっちゃうんですけれども、うん、そうじゃなくて、まあ、アンケートって結局答えてくれる人も偏ってしまうし、はい、あとあの、その人が毎回同じ答え方するとは限らないんですね主観的なのですすごく揺れが大きいと思うんです、ねまあ、例えばあるニュースを見た時にそっちに引っ張られちゃうとかどうしてもあると思うんです。うんうん そうすると客観的な数で見ていきたいということになると思うのでそうなった時に住みやすさっていうものをあのいくつかの要素に分解していって、はい、さらにデータと対応するレベルまで分解していくっていうやり方がいいと思うんですね。なるほどはい、でそこでですね加古川市さんでは実際にやったのはじゃあ安心安全を図る指標を作ろうっていうことでですねそれで、まあ、最初に 住みやすさだったら、まあ、いくつかの要素に分解できるので今度、じゃあ安心・安全はどんな要素に分解できるかということで考えていただいた最終的にデータを探して指標を計算してとていうことで、はい、最後、加古川市内の各町域でちょっとランキングを作ってくださいという形にしたんです、ね。うんうんうん でまあ、あの実際に指標をそれぞれのチームごとにそのどんな要素で安心安全度を定義するかっていうのを考えてもらって、うん、でデータを探して計算をするところまでっていう感じでやっていただいたんですけどもなるほどな、はい、結構あのチームによって違う要素で考え方、はい、あの出てくるんですよね。なるほど、はい、でそうするとですね、はいまあ、こういうあの、まあ、何をもって良い状態とするかっていうのはですね、うん あのすごく人間じゃないとできないいとととでできころだと思うんですね、うん、この特にその職員の方あの市役所の職員の方とか行政の方とか地域についてよく知ってる方がその地域の良い状態はどういうふうに定義できるかって考えていくことにつながるのでこのその定性的な指標を、うん、定量的な指標に置き換えて考えていくっていうすごく重要な考え方かなと思ってますね。ね ここの部分を、うん。その市民とかと共有できるといいですよね。そうですね。さって、皆さんにとっての住みやすさってどういうことですか。ほ、う、か、んうんはい、にも子育てのしやすさ。ですね。うんうんうんうん、その企業のしやすさとか。いくつかあると思うんですけれども。ま、う、あ、んうん、あの行政と一緒に、その市民側としても、こういう状態が。 こういう状態を持って安心安全だと思うとかですね。ワークショップでやっていくとかもいいですよね。うんうん、そうですね、はい。なんか各地のコードフォーのワークショップとしてもなんか良さそうな気がします。はい、で、えー、っとまだちょっとまだ時間ございます。皆さんも何か質問ありましたらぜひ、えー、いろいろ聞いていただければと思いますが、えー、実際あのまあその。 ランダムにいろいろ試すっていうのがすごく有効だというのも分かったんですけれども、うんえー、まあでもいろいろデータとしてはビフォーアクターものも結構いろいろあるわけじゃないですか、うんうん、そういったものは EDPM の現場ではあんまり使わないほうがいいんですかそれともなんか補足的には使ったほうがいいんですかえっとですねあのエビデンス確かにあの階層レベルがあるとは出したんですが、はい、あのないよりはあったほうがずっといいですね、うん ないよりはい、はいはい、確かにあった確かにビフォーアフターデータだと、はい、その他の影響の可能性を排除しきれないっていうところはあるんですけれども、はい、それでも実際に因果関係ある場合もあるの で,、うん、でそのまず相関関係がありましたっていう事実でも、はい、じゃあそこから次にさらに実証実験をすればこれが証明できるとか、うんうんうんうん、あとはその性質によっては。 まあ、根拠はまだちょっと取れてないけれども、一、は、斉、い、施策としてやってみようっていう判断もあると思うんですね。なので、そのエビデンスレベル低くても、うん、なんよりはあった方がずっといいということになります、うん、あれですかね、その多分こう、うん、えっ、ー、と段階があって、あの何かその最初は例えば直感とか。 で、えー、これをやった方がいいみたいなものとか有識者の意見とかで、えー、から始まったとしてもそれで実際にやる際にちゃんとデータを取って検証しようみたいな、えー、じゃあまずは最 初, 最初は、えー、ランダムにやってみようかとか小さいとこ範囲でまず実験しようかみたいなそういうふうにして、まあ、やりながらデータを取っていくみたいな考え方もあるんですかね。 そうですね、うんあの。これまでに根拠がなくてもちゃんと施策を設計するときに、うんはい、じゃあどういう指標を取っていこうかとか、はい、どこで評価をしようかとかをちゃんと設計しておくことで、うん、後でで修正もできると思うんです。じゃあその実行計画の立て方みたいなものもすごく重要ですね。 あの試作やった後だとデータ取れてないとかがあるので本当に実行計画の段階でじゃあどんな指標でこう効果を見ていくのかっていうのを入れていけるのがいいこの、まあ、企業活動とかでもそうですよねあの最近のスタートアップとかもそうですけど、まあ、仮説を立てて。 その仮説が正しいかどうかを言うにはどんなデータがあればいいんだろうかということをやって、まあ、それが取れる状況のシステムを同時に作り上げていいくみたいなん、うん。そうですね、はいあの。よく勘違いされているのが、うん、その EBPM を進めるということは、まあ、経験や感を排除していくのかとうう思われることもあるんですが。うんうん 実際そううじゃないと思うんですね。経験や感も結構大事で、うんはいまあ、特にその仮説を立てる段階で当たりをつけるためにはやっぱり経験や感があるほど、うん、色々あのいい仮説を立てられたりすると思うんですね。うんうんうん、ただ思い込みの部分もあるので実際データで検証していくっていうのも必要になると、うんうんうん、そういう考え方なのであの、うんまあ、データアカデミーでもよく言っているんですが、うんはいあのまあ、チームで分析できるといいねっていう話なんですよね。うんはいはい その実際、その施策担当者の方とか、うんまあ、その現場に詳しい方とかもチームにいてで、はい、さらにその分析ができたり、うんうん、分析の設計ができたりという方も一緒にいることで、うんはいはい、なんかどっちか一方だとちょっっとうままく機能ししなかったり す, うすあのよくデータ分析あのデータサイエンティストの人が一番困るパターンとして、はいはい、データ取ったからここから何か見つけてくださいってボンって渡されるっていうパターン。<笑>なるほど、はい でそこだと何の仮説もこのデータをどう使いたいかも分からないと提案しようがないとかやみくもに掘って何かが分かるわけじゃないんですよ、うんうん。そうするとちゃんとチームとして現場の知識もあってっていう方もいないとはい仮説が立てられないので、はい、良い仮説がないとその分析結果も、うん、使えないものになってしまう。なるほど、ね、あなんかご質問 あ、質問きてますから、ごめんなさい、ねね。これかな、EBPM は今までの例だと、事業ごとに RCT を行うような形が理想かと思うのですが、全事業を対象にするのが難しいと思います、うん。どう整理していくのがいいですかね、ということですね、はい。そうですね、はい。多分先ほどの話で、その事業の性質によってやっぱり難しいものはあると。はいうん、なので、あのすべてにその強い根拠を求めるとか、うん その根拠がないと予算がつかないとかそういうふうになっていくのは確かに、うん、あの方向性としてはよろしくないですよ ね, ねなのでそのアメリカの例でもその全分野の事業で RCD 取り入れられているわけではなくて、うん、やっぱり分野によってちょっとよく使われている分野と、うん、あんまり使われてない分野は実際あったりするんですよね。う どういう分野が向いてるとかあるんですかね、そうですねコストが大きいとか、なんですかね、かはい、の RCT のまあデメリットとしては、うん、の実証とか検証するのに時間がかかるっていう問題と、うんはいはいまあ、あと、あの設計できる人がいないとできないっていうところもあったりするんですよね。はいはいうん うんまあ、なの で, そのです、ねあの、既存のデータからそのもです、ね、根拠を持ってくるっていうパターンもあるんですよね。ちょっと時間があれなんですが、あの1個だけじゃちょっとまた画面共有でご説明します。はいはいえーと 確かに実施できない性質のものもあるので、うん、そういう場合にあ、すみません、PC ちょっと固まっちゃったかな。あら<笑>ズームは配信できてますかね。今見れてます、あのエビデンスを得ることは可能あ不可能っていうスライドが出てます。答えはノーあ でこのスライドから多分動かない状態ですよね、ま、はいちょっと、ただ音声は配信できてるようなので、はい、は聞こえてます、はいすみません、ちょっとあの後で資料はあの、はい、貼っておこうと思うんですけれども、はいえっと、アメリカの例で、うん、カリフォルニア州 の,、うん、その電力の状態を見ていくような。うん 事例があったんですけれども、あのまあ、これも節電の、うん、節電に効果的な施策として、まあ、一つその仮説として、電力料金を上げると節電をするだろうっていう、まあ、これは確かにありそうですよね、うんうんうんはいで。それを証明するために、過去の統計データで、はい、あの過去10年分の電力消費量の推移があったんですあね。はいはいはいであの カリフォルニア州のある地区だと、うん、そ, のその地域の北部と南部で電力会社が違っていて、うん、である時期片方の電力会社だけ値上げをした時期があったんですね。あなるほどはい、でそれを使うことで値上げをした時期に確かに電力の消費量下がってますねっていうのが出せた事例がありましたね。 そうか、過去にそういう施策をやっているようなところがあれば、はい、そのデータを使うことも。できるよと、はい。そうですね。できる場合もあるよと。はい。なるほど。ありがとうございます。えっ、ー、と、ほにも質問が来てまして。えー、といっと、一旦これ、画面共有停止しましょうか。はい、これがですね、停止が。多分こっちに で, できるんじゃないかな。なあできますか。 ダメだ、こっちが共有しなければいけなくなっちゃってますね。まあいいか。はい。えー、これかな。まあ、いいやはい、えー。質問がですね、指標の有効性はどのように検証したらよいでしょうか。今回計画の中に、 進捗や効果を図れる指標としてアンケートの回答や検診受診率などを仮で置いたのですが、委員からなぜこの指標なのか、ほかにあるのではと言われ、うんえー、まずはこの指標で試したいとしかて、えー、答えられませんでしたと、なるほど、指標の妥当性ですか。 あの指標とかあとよく目標管理型 の,、はい、あの政策評価の場合に、はい、その指標と目標値とかよく出しますよね。そうですね例えば検診受診率を上げるとかで 50% を目指しますとか、うんはいはい、そうするとその数字の妥当性っていうと、うん、なかなか一概には言えないんですが、はいはいまあ、一つ考え方としてはその例えばこれしか予算がないとか。うんあの 何でしょうね限られたリソースの中でどう配分するかという話になってくるので、うんうん、例えば予算を抑えたい場合だったらもしこの数値にすることができればこれだけ予算を抑えられるとかでですねね、はいはい、しょう、ね、このバックキャスティング的にというんでしょうか、うんうん、その大きな目的があるはずでその施策を、はいはいはい、でそこからこさかのぼって考えた場合に。うん じゃあその施策でどこまでできると全体的にもこれだけ効果があるとかですね、うんうん、そ考え方が一つできるかなというのはありますねあとはですねあの過去の推移から、うん、あのここまではおそらく不可能なので、まあ、この数字にしましたとかたあとはあの他の市の事例としてこのくらいの数字になっているのでその水準に届くようにとか。 平均とかですね、その国での、うん、国や県での平均にまず、うんうん、水準に達するようにとかそういう作り方もありますね。なるほど。うん。まあただちょっとそれもどのような施策でどんな資本していたかによってまた考え方が違ってくるので、うん、一概にはちょっと難しいです。はい、そうですね。まあ合意形成のテクニックみたいなところですよね。結局その。うん その指標が正しいかどうかをデータで示すのは結構難しいシーンもいっぱいありそうだなとそうです、ねまあ、あとは客観的なデータであるかというのは一つ、まあ、見方としてはありますかね、うん、なるほど先ほども少しお話ししたその結構数字で取るの難しい場合にじゃあアンケートで取ろうっていうふうになること多いと思うんですけども、うんはいはい、ちょっとアンケートはもう補助手段ぐらい考えておいた方がいいかもしれないですね。はいあのどうしても とても主観的で偏りやすいデータになってしまうので、はいはいはい。うん、それ以外の何か指標で取れないかっていうのは一度考えられるといいですかね。なるほど。はい、ありがとうございます。なるべく客観的な数値を使うというところだと思います。わかりました、えー。結構この配信は自治体の方もあのー、聞いておられます。 ねえはい、自治体の人にまあ今日の話を聞いて EBPM 進めたいなと思ったら何かからら始めたらいいですかそうですすそうねあのまずいきなり全庁的に進めようって言っても何から始めようって確かになると思うので実証実験とかなるべく細かい単位にして一部で導入をしてみるというところからだと思うんですね。うんうんうんまあ、そしてまず データの整備から始めるっていうのが結構大事かなと。おすすめの本とかってあったりするんでしょうか学ぶですね。の EBPM の本自体の本っていうのはあんまり見つけてあげてないんですけれども、はいはい、これまであの報告書今日もちょっとご紹介した事例とか載っているものはいくつかあるので、はい、そちらは参考資料として、はいはい、後ほどまとめておきます。 はいえー、ともうあっという間にですね、1時間経ってしまったのですが、やっぱこのテーマはもう1時間では足りないぐらい、はいえー、深いですね。そうですね。はい、なので、えーと、またちょっと、えー、パート2とか、えー、そういうこともできたらなというふうに思います。はいえー、というわけで、えー、もうお時間になってしまいました。この模様はですね、あの後で、えー、YouTube でも配信しますし、UD トークのログも。 後で公開したいと思います。はい、えー、下山さん、非常に貴重なお話を、えー、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。最後ちょっと固まってしまって、聞きなくなっちゃ い, し ま, いましたが、はい、実際あの今日お話をしてみて何か感想なんかいただければなと思うんですが。そうですね。はい、あの実際にじゃあどうやって進めていこうかとか。はい 実, 験実証実験をデザインとしてどうやろうかというところは確かにもっと具体的なこうフレームワークとかあったほうがいいなと感じたので、はい、ちょっとそういうものを一緒に作っていきたいとかいうところがありましたらぜひやってみたいと思うんですよね。はい、そうですすすすねこれれから多分ますまます必要性が叫ばれていいくと思います えっと、僕としてはその自治体、1つの自治体だけでいろやるのはその限界があるかなと思うので、ぜひさっきあの島山さんが言ってたような、えー、コミュニティとして、えー、うちではこういうことやったよとか、えー、なんか共有できるような、そういうあの横でつながるような、そういう場を作っていけると、えー、嬉しいなと思っています。まあ、あの我々ののっていいるデデーータアカデミーというのも、 ある意味そういうことを目指してやっているので、もしご興味ある方は、Code for Japan の方にお問い合わせていただきたいなというふうに思います。えー、というわけで、えー、今日のデータアカデミーは終了したいと思いますが、えー、次回はですね、えー、3月6日、シビックテックと地図というテーマで、えー、古川さん、Code for 札幌の古川さんにいろいろと地図関連のお話をしていただきたいなと思います。 えー、コメントいただいているのが、さまざまなデータを地図化し、共有することは多くの分野で重要なプロセスとなっています。えー、ここ最近の地図化事例などをもとに、データと地図、シビックテックと地図についてお話しできればなと考えていますということですので、えー、ぜひ皆様、予定を空けといていただければと思います。えー、というわけで、以上。 で配信を終了したいと思います、えー、改めて島山さんどうもありがとうございましたはいありがとうございましたでは失礼します